ははいいいおはようございござざまますすラスカで本日の動画はですねもうこのお店かなり有名なんで知ってる方も多いと思うんですけれども焼肉ライクさんにおお邪魔しております、まあ、こちらのね焼肉ライクさん基本的にはまこう一人一つね無塩ロースターが付いておりまして一人焼肉がね楽しめるお店ではあるんですけれども今回はまあお店からねお声がけをいただいてちょっと今キャンペーン中のメガハラパウンダーセット というね、ご飯がね漫画盛りにできたりとか大食いの人にも嬉しい優しいような新メニューがただいまキャンペーン中でね出ているらしいので本日はそちらのセットメニューを食べに参りました営業の開始前に2階のねテーブル席をお借りして1人で撮影をしておりますので喋りながらね進めていこうと思います<笑>とりあえずメニューの方をね注文したいと思いますメニューの方がねこんな感じでタッチパネル式になっておりましてで今回いただくのが キャンンペーンかなこれ「江川原パウンダーセット」でこのセットなんですけれども、まあ、お肉が 300g と 450g を選べましてプラスアルファはねご飯キムチスープとおかわり無料となっておりますえー、とりあえずね450とちゅうか漫画割りご飯さ2合あるんだけどめっちゃ多くない1個<笑>とりあえずこれと OK ということで 今ねメニューの方を注文しましたので、えー、到着するまで待ちたいと思いますはいということでただいまねメニューの方が到着しましたこちらがメガハラパウンダーセットでねご飯漫画盛りでございます<笑>すっごっ<笑>こちらのセットについてくるお肉なんですけれどもまずはこちらのガリバタシオハラミとそれにバラカルビと イベリコ豚のカルビの3種類のお肉がついておりますそれではもうねお腹だいぶ空いてるんで早速食べていこうと思いますいただきますほいよしめっちゃ腹減ったんだけど<笑>ちょっと焼いてる間にスープお酒飲もう<笑>あうまっひっくり返してとほい、うん あ、うまそうじゃんうん、お肉これオッケーでしょもうよいしょカルビだから火力がすげーなえなタレがっつりつけていただきますよいしょうん見えるかなこんな感じだよね最高だよねもうこれ絶対うまいやつじゃんあっ<笑>うんあいいね 無限に食よりはごは飯何杯いけるかな2合のご飯これ続いて焼いてるのがイベリコ豚のカルビですねこっちはねかなりお肉も肉厚だね う, うわうまそういい感じにもう焼けてきましたんで一回ね全部取っちゃいますねこれいいでちょっとね待ってる間はもったいないんで ガリバタの塩ハラミこれ先焼いっちゃおうそれでは豚カルビさんはこんな感じでございます脂がねツヤツヤでマジうまそう<笑>あうめ、ん、うめ、ん 万名はキムチとうん、うん、あっキムチうめえな。 もうね匂いがめっちゃガリバタの匂いするすげえ腹減るじゃんこの匂いやっぱりね全体的にお肉はこう上品な感じっていうよりかはもうがっつりした感じ1人でね焼肉食べに行きたいって思った時にフラッといって大満足できる系のこうねガッツリ焼肉でございますこれがいいねハラミも OK かなガリバタハラミはこんな感じでございますね かなりね、1枚が肉厚に切られてるやりうますおうまっうん、まっマジで米が足んないわ全然足らんこれ僕らだったら漫画燃えでね何倍でも食べれる<笑>うんうん 杯目、完でございますそしたらもうなくなったんでねご飯キムチースープとおかわり注文しますちょっとね今これメニュー待ってる間に見てたんですけどなんかね面白いのあるねフェイク焼肉っていうのがあるのよこれソイミートとかなのかなこれでもさ、まあ、女性から男性からいろんな人にねウケるからこういうメニュー面白いよねあっすいませんありがとうございます とというこただいまねご飯2杯目到着しましたちなみに今回はスープとキムチも追加で注文しておりますんっ 別に僕らに限らずですけどこのね1700いくらっていう安い金額でご飯とかキムチとスープと全部無料おかわりできるとなると、まあ、普通のね一般のいっぱい食べる方こういう方はね嬉しいと思う絶対俺だったら来るもんこの焼ける感じいいでしょうめっちゃうまそうだもんなひっくり返しちゃおうよいしょ、うん <笑><笑>まあ基本的にはねカルビ系が多くて脂がね多いんで焼くときは気をつけてください火はねすごいわ ちょっとなくなる前にご飯先にね注文しておきましょう3杯目のご飯ですね6合目<笑>食いすぎだよね今日はねお呼びいただいたんでこう遠慮なくご飯食べてますけどさすがにこのセットで6合8合とか頼むお客さんいないよね<笑>多分そんなこと絶対想定しなかったと思う うん、本んにこちらのお店ね1人1個ロースター機があるのでなんかねやっぱねロースターがいっぱいあるから換気能力がすごいらしいこの時期はねめっちゃ味だね やっぱりいろいろと今の時期はね気になることが多いんで外食もね難しいかもしれないですけどこういうんだったら結構ね安心ですね。 昔ね僕が職人やった時代があったんですけどその時代にねこういうお店あったら仕事終わり絶対通ってたね力仕事の人とかはこういうの嬉しいね、はあ、はいということでただいまね3杯目完食したんですけれども もう残りのお肉はねこちらのバラカルビの3枚だけなのでさすがにねこの辺りでご飯の注文はやめておこうと思いますはいそしたらねこちらが最後の一口でございます ましたはいということで、えー、ただいま焼肉ライクさんでキャンペーン中のメガハラパウンダーの 450g にご飯を6合と、まあ、キムチもねスープなんかもお代わりしましておい、えー、しく完食をいたしましたどのお肉もねがっつりとした、まあ、下味もついておりますし3種類ともねご飯に合ういいお肉でございました<笑> 一人でも来やすいお店ですしお腹空いた時にはねがっつりと食べるにはぴったりなお店だと思いますのでぜひねお腹が空いた時にはこちらの焼肉ライクさんでこのねがっつりとしたセットメニュー食べてみてくださいはい、ということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画が終わったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いしますじゃあね 自分で、頼んでもお帰りができるのか？いやー、まだまだ食えるけどなー。<笑>